抜け毛薄毛の方にぴったりな運動メニューを紹介していきます体型や体重も気になるけど見た目も気になりますよね私も過去に抜け毛がめちゃくちゃ増えました毎日毎日 YouTube わーってやってたら 気づいたら夜中の3時、睡眠の質がかなり下がった時があったんです。お風呂で流すたびに、ワッサー抜けてこれやべえなーって思ったんですが、睡眠と運動を変えたことによって、かなり抜け毛薄毛がなくなりました。この抜け毛薄毛の原因の多くは、栄養不足、睡眠の質、運動不足、この3つにあるんです。運動をちゃんとしていけば、睡眠の質は必ず上がるんです。体が疲れるから。 今回はその際にとってもおすすめなカメハメハスクワットを紹介します。1日3分だけやってみてください。動画を見ながら自分のペースでいいです。辛いように頑張らなくてもいいです。見ながらちょっとやるだけでも必ず向上していきます。そして睡眠の質が上がってくるんで、抜け 毛, 毛、薄毛、必ず改善されてくると思います。 運動をしっかりすると成長ホルモンが分泌されます。いわゆる若返りホルモンとも言われてます。しっかりが大きい筋肉の下半身を使うことで、この成長ホルモンがよく出やすいと言われているんで、今回下半身メニューだけ一緒に頑張ってみましょう。しっかり下半身を使うために、できれば膝が伸びないように動いてください。膝がちゃんと曲がるのはいいんですが、ここは結構辛いんで、半分ぐらいまででもいいです。 まずは膝を曲げた状態で体重を右左動かしていきましょうスマホ持ったままいいですスタート自分のペースでいいですからねこのねずっと膝が曲がった状態っていうのがずっと負荷がかかっているんでしっかりねスクワット何百回やってるような効果がね得られますスクワットをね 100回とかできませんよねでもこれってちょっとね膝が曲がってるんで100回ぐらいねやってる感じになりますめちゃくちゃおすすめですふかがね右ひざにうってるんで少し休めたりするんでね初級者の方には 腸ホルモンをねドバドバ出したら下半身の血流も良くなってリンパの流れも良くなってしっかりね毛も太くなって変わってきますんでね頑張りましょうはい OK1、OK、回足伸ばしてちょっと足をね打ってくださいあと2回やるだけ今度は少し動きがゆっくりになっています 同じように膝を曲げて手で水面を触るようなイメージで体を動かしていきましょういきましょうあとう手をこうやっちにてこういう感じでねゆっくりゆっくり空気を切るようなイメージでねなぜ手を動かすかというと意識が上半身にいくので 下半身の疲れをね、感じにくくなります。これでしっかり成長ホルモン出してね。抜け毛薄毛、いわゆる A. G. A. をね、改善していきましょう。よく太極拳とかはね、こうやって上半身を動かして、下半身はずっと曲げたままでね、動くんですが。あれと同じような原理です。 意識を上に持っていくので、ね、足の疲れを、ね、感じない OK でもう一回ね足を振りましょうあと一種目やったら終わりみんなすごいこれほんとね多分200回ぐらいここまでスクワットしてるぐらいのね感じですからねめちゃくちゃ下半身鍛えられてますラストは ハメハメ倒して反対も動くこれでしっかり肘を引くので背中をしっかり動かすことができます脂肪燃焼効果も上がるスクワットになりますラストいきましょうあとしっかり肘じ引いてしっかりはーっと肩甲骨伸ばして 自分の悪いこの気をね体から全部出すようなイメージでしっかり引き引いておへその奥の方に力を入れてしっかり息をねぐーっと吐けばね 体がもうポッカポカになってくると思います OK それでは寝ましょう今足を結構使ったんでまず膝をねぐっと抱えて伸ばしましょうぐっ と, とね抱えたまんま 30秒後にね発を入れ替えます。ぐっとね。今度はね足をちょっとこう伸ばして上げて血流をね上げましょう。はい反対足です。 上げていきましょうじゃあこの曲げ伸ばしをねしていきましょう ok <音声>今度は後ろに肘ついて足を折り曲げて止まっておきましょう これでラストですちょっと足をねこうやって動かして太ももの前がねちょっと疲れてると思うんで伸ばしましょうちょっと難しいよって人はね指先を外に向けてね足を出してみてください痛みに慣れてきたらまた折り曲げて 揺らすことでね、筋肉の緊張が緩んで、よく伸びますので。だんだんとね、痛みがね、なくなって、よく伸びてきたら、止まっててもいいです。一、okay、日一回を目安としてやってみてください。 頑張ってできた方はグッドボタンやコメントで教えてください。